久留米は多分移住するのに定住まで考えずに移住をトライアル的に考えるのにはすごくいい規模感の町だと思いますので試しに来てみたらいいと思います。